キング・アンド・ドンス・ヒラの仕の弟が手掛けているブランドとして、ファンの間で認識されている、RKS ・リキー、リクス・リキー。これまではネット上で衣類販売を行ってきたが、7月21日から27日にかけて、愛知・名古屋市内でポップアップストアを開くという。 さらには、同ブランドの代表平野陸氏がアーティスト復帰宣言したことから、同行に注目が集まっている。昨年7月、平野の弟がアパレルブランドを立ち上げた、との噂が突如出回り、ネット上で、RKS リキーの名が瞬く間に広まることに。 会社の所在地が平野の出身地と同じであり、またテレビ番組で公表した弟の名前と同社代表陸士の名前が一致していたため、噂は確定情報として受け止められた。仕様は天然なキャラクターで知られています。が踊る。三魔五天、日本テレビ系。 2018年9月に出演した際、僕の弟がリクっていう名前なんですけど、それはちょっと漢字わからないですね。2文字なんですけど、と明かしていました。なお、平野兄弟は小さい頃に、昭安動機なるユニット名で活動していた時期もあるそうで、これは RKS リキーのブランド名とも共通しています。ジャニーズに詳しい記者。 ファンの間でブランド名が浸透する中、仕様は、ジャニーズ事務所公式携帯サイト貯品ニスウェブの個人ブログ、ショータイム、昨年8月22日更新で、RKS リキーのブランドロゴが書かれた T シャツを着用した写真をアップ。平野はブランドとの関係を明言していないものの、多くのファンは、平野の弟が手掛けている、と受け止め、 商品を購入しているようだ。そんな RKS リキーが開店一周年を記念し、名古屋市にあるセントラルパーク地下街の地方葛藤地に期間限定で出店するとのこと。同店のツイッターやインスタグラムでは男性の写真と共に情報を掲載しているが、そこに写っているイケメンこそ3月1日に22歳を迎えた陸士本人とみられる。 その要望には、さすが平野家。イケメンすぎる、目、鼻、口が塩く君に似てる。弟さんもかっこいい。平野家の遺伝子、恐るべし。やっぱりなんとなく似てる。といった反応があり兄の影響も大きいのかツイッターハイ4万人、インスタグラムで 5.6 番人ものフォロワーを抱え、ポップアップストアに祝福の声が上がっている。アーキスト活動も宣言。 楽しみに待っていただけると嬉しいです。そんな陸氏は過去にアーティスト活動を行っていたようで、今後再び進出したい意欲があるようだ。5月1日に T シャツの販売を開始したのですが、購入者には薬キー代表、陸のファーストシングルをプレゼントさせていただきます。 過去にアーティストとして活動していた僕が久しぶりに歌を作りましたのでぜひ CD も喜んでいただけると嬉しいです。表紙の中には写真集も入っております。と告知していたんです。 ブランドの SNS で音声好きの動画を公開し、RKS シグナルフォト T シャツを1枚を買い上げ前にリク自身が作詞を手掛けたファーストシングル君しか見えなくての CD を1枚プレゼント、と紹介。翌日2日時点でホワイトにつきましては在庫残りわずかとなっております。と記載していましたから CD 効果で注文が殺到したようです。どう そして、陸氏は5月1日に SNSA で、薬器代表陸です。アーティストとしても復帰し、ただいま多くの曲を作成中ですので、楽しみに待っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。と、正式にアーティスト活動再開を宣言。アーティスト仕様に取り下ろしたと見られる写真も載せていたため、陸くん、めちゃめちゃかっこいい。楽しみに待ってます。 リク君の歌声気になる。楽しみです。アーティストのリック君も大好きなので復旧嬉しい。アパレルも音楽活動も楽しみにしています。と、好意的なコメントが寄せられている。キンプリファン向けに商売して資金貯めたってこと中にはこのタイミングで顔出ししてアーティスト活動を始めたら叩かれ、そう、と心配の声も出ていたが実際に否定的な意見も上がっている。 キンプリファン向けにアパレルで商売して資金貯めてアーティスト復帰ってこと今後デビューしたらキンプリヘイヤの弟ってことで注目されるから美味しいよ。ねヘイヤの弟アパレルじゃなくて初めからアーティスト復帰が目的だったのではなどと不信感を抱いているようだ。また来月のポップアップストアについても弟くんが店開くとかヘイヤファンが殺到しないとの懸念も聞こえてくる。